小小池池晃晃君日本共産党の小池晃です4度目の緊急事態宣言発令という重大問題の審議に、なぜ総理が出てこないのか、で緊急事態宣言によって一月半もの間、国民には行動制限、あの事業者には営業の制限、求めながら、その一方で五輪は開催すると、我慢の限界という声が広がってますよ、私ね、コロナ感染を抑えるために、一番重要なのは国民の納得と協力だと思うんですね。 で議員の理事会では与党も含めて総理出席を要請することになったと聞いているんです。総理、なぜ出席を拒否したんですか、この場に出てきて、国民に直接訴えるのが総理の責任じゃありませんか西村国務大臣。 委員会への総理の出席については、さまざまご議論があったものとは承知しておりますあの聞いておりますけれども、国会でお決めになられたものというふうに承知をしております。その上で菅総理、節目節目で記者会見なども行い、また呼びかけなど、国民への説明、呼びかけも行っているところであります。あの私はあの政府の副法務省でありますし、特措法の責任者ということで、できるだけ丁寧にご説明をさせていただければと考えているところであります小池晃君。委員長、国会で呼ばないと決めてますか。 ね<笑>はい、小池君あのね国会で呼ばないって決めてないんですよ、確認してないんですよ、だからね、これはね、まさに総理の問題なんですよ、政府の問題な国会が決めたことって逃げられないんですよ、今度はね。私ね、やっぱりね、こ長期にわたる緊急事態宣言を出し、で五輪の開催の問題もある、これ、当然国民に直接総理が出てきて、説明すべき問題じゃないですか。 何で出てこないのかこれ、総理の問題ですよ、あなた方の問題ですよ、国会の問題じゃないんですよ、今回、なんで出てこないんですか。西村国務大臣すみませんあの、私の理解は、えー、今回のお、この参議院について申し上げれば、参議院の議運で、えー、私の出席ということで決められたものということで、私は出席をさせていただいているというふうに理解をしております。 小池晃君まあそうかもしれないけど、総理を、ね、出さないというような確認はしてませんから、ね、総理、やっぱりね、出てくるべきなんですよ、こういう場には、当然。国民には厳しい自粛を求めながら、説明から逃げるようでは総理の資格ありませんよ。私ね、これはね、こんなことやってたら、国民に対する説得力もないと思います。でいくら緊急事態宣言出しても、これ、説明あの、政府の要請に説得力がなければ、 これ同じ失敗を繰り返すことになると思うんです、えー、昨日政府分科会の尾見茂会長はしっかりとした対策とともに矛盾したメッセージを出さないことが重要だと述べていますで国民にはね厳しい行動制限を求めながら世界最大のイベントである五輪は開催をするこれねまさに矛盾したメッセージじゃないですか西村国務大臣 五輪の開催につきましてはですね あの最終判断は繰り返し申し上げてますけれども IOC にあるものと理解をしておりますが関係者があ一体となってその感染リスクを抑えるということで水際対策あるいはバブルの中で行動してもらうことあるいは来日後の検査こういったことを含めて対応なされているものと聞いておりますその上で今回緊急事態宣言を発出いたしますのでイベントについても5000人上限で 50% という制限がかかりますのでそれを踏まえて5者協議で速やかに検討されるものと観客の 間隔についてですね決められるものというふうに考えておりますが、いずれにしても、あの知事からも例えば夜間の無観客などの要請もありますので、えー、そうしたことも含めて、さまざまな検討がなされるものというふうに承知をしております小池晃君、たとえ無観客にしても、海外から短期間に6万8000人もの人がやってくる、水際対策、水漏れです、バブルははじけています。こんなことをやる一方で、国民には自粛せよ酒を出すのは家にいろ。 これ、ね、は国民が、飲食店が納得できますか。西村国務大臣 オリンピックの関係者はオリンピックの関係者で、開催のによる感染拡大のリスクを抑えるということで、さまざまな検討が観客の取り扱いを含めてですねなされるものというふうに思います。その上で、私の立場で申し上げれば、感染拡大のリスクを私の立場でも下げると、そして医療提供体制をしっかり安定的なもの、確保していくという観点から、今回、皆さん方にさまざまなご協力をお願いし、 そうした取り組みを進めていきたいと考えているところであります小池晃君関係感染のリスクを下げる努力をする要するに五輪を感染すれば感染のリスクが高まることを認めるわけですね西村国務大臣 あのこれ、尾身会長も言われておりますけれども、あるいはあの富岳の結果も発表されていますが、感染、その場所で、スタジアムで何か感染が広がるというリスクは非常に低いと言われております、ただ、えー、人が動くことによって、終わった後の食事であったり、さまざまな接触機会はできると思いますので、そういったところをどうやって下げていくかということのお対応がさまざま検討がなされているというふうに象徴しております小池晃君、最もリスクを下げるのに、実行がある措置は五輪を中止することですよ。 リスクがね、高まることを想定してやるということ自体が間違ってるんですよ。それがね、私は国民や業者の協力を得る、一番のメッセージになるというふうに思います。総理は6月の党首討論で、我が党の C 和夫委員長に、国民の命と安全を守ることが私の責務、守れなくなったらやらない、五輪はやらないと明言されたんですねで。昨日の東京の新規感染者920名、1都3県のスクリーニング検査で、デルタ株の 比率は3割入院患者も重症患者も今増えてます重症患者数は第4波を超えています。深刻だと思うんですよ、これ。しかもね、ワクチンは東京では1回接種者でも 18% ですよ。大臣ね、今、命と安全にとって深刻な状況だという認識はありますかこんな状況で五輪を開催して、国民の命と安全を守れると、断言できますか西村国務大臣 東京の状況を申し上げればあの医療の提供体制はまだあの緊迫している状況ではないということであります、えー、重症者も、まあ、じわじわ増えてきておりますし40代50代の入院者の数も増えてきておりますのでまあいわば、えー、それを先手で、えー、医療提供体制を守るという観点から、えー、緊急事態宣言を発出させていただいております、えー、ご協力いただきながら、えー、医療をしっかりと守っていく全力を挙げたいというふうに考えております小池晃君先手で守るというのであれば 五輪を中止すすするるるのののが一一番番先手対対策策じじゃゃなないいいででかか実効性あ全く矛盾しているあの、ね、国民の命が守れないのであれば、五輪はやらないと総理は言ったんですよ、党首討論の場で、重いですよ、これは。今の事態であれば、本当に命と安全守れない。私はね、再度、総理がきちんと国民に対して説明をすべきだということを申し上げたいし、今日はあは政府区議長もご出席いただいておりますが、 また海での土石流の問題などもありますやはり国会が国民に対する責任を果たすためにも臨時国会の招集を強く求めたいというふうに思います終わります